字幕についていろいろ話す字幕ドットコムアット YouTube です。今回はクリープス1986年のアメリカ映画です。説明が長くなりますが、冒頭はスター・ウォーズの一作目エピソード4のダスターシュート前の長い通路のセットに影響を受けた。 ギャラクシー・オブ・テラーの通路に似た宇宙船の通路でエイリアンがポッドを宇宙空間に放出するシーンですこのポッドには実は黒いナメクジ状の宇宙生物が入っていたようでそれが地球に飛来し拡散しとある大学町をパニックに陥れる話です監督は SF やホラーへの愛にあふれるフレッド・デッカー 1986年の公開当時26歳か27歳の若手でした彼の後輩で本作に早く出演もしているシェーン・ブラックはリーサル・ウェポンの脚本を書いた人ブラックはペンシルバニア州ピッツバーグ出身でピッツバーグといえばジョージ・エ・ロメロ監督の「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」この作品の現代も「ナイト・オブ・ザ・クリープス」です「ナイト・オブ・ を使っているだけで監督のジャンル愛がわかります本作の「エイリアン」は人体に寄生しチェストバスターにはなりませんが寄生された人間は生きたまま体をエイリアンに乗っ取られゾンビ化するというこれもジャンル愛です脱線ついでにシェーン・ブラックはリーサル・ウェポンの主人公としてジョン・カーペンター監督作で知られる名脇役トマート・キンスを考えたそうで 本作作の制作時、ブラックはキャメロン刑事役のトム・アトキンス本人にリーサル・ウェポンへの出演を打診までしてきたとアトキンスは特典のインタビューで回想していますその時アトキンスは「私は主役向きじゃないこの役はスターが演じるべきだ」と辞退したそうです結局メル・ギブソンが主役を演じましたトムさん謙虚です この作品は登場人物の名前も凝っています主人公がクリストファー・ロメロ相棒がジェームス・カーペンター・フーパー主人公の彼女がシンシア・クローネンバーグ刑事はレイ・キャメロン他にもランディス・刑事にライミ巡査・ジュンサこのジャンルで有名な監督の名前が役名に散りばめられていますこれだけでなくロジャー・コーマン作品の名脇役 ディック・ミラーー。の役名はウォルターこれは50年代にロジャー・コーマンが監督した伝説的カルト作にして「ビート世代のバイブル」「血のバケツ」でディック・ミラーが演じた主人公の名前と同じですそもそも主人公たちが通う大学はコーマン大学で、でといった具合です。さてこの作品の字幕ではこうした人名を入れ込むのに苦労しました。 過去に発売されたソフトの字幕にもキャメロンクローネンバーグランディスコーマンは出ましたがカーペンターフーパーロメロライミウォルターは出ていませんでしたこのジャンルのファンの人は字幕に出ていなくても聞き取れる名前もあったかもしれませんがやはりこれは監督のジャンル愛の反映なので字幕に載せる情報として優先順位は高いですなので全員出しました それからもう一つキャメロン刑事には決め台詞がいくつかありますスリルミー喜ばせてくれとかワクワクさせろみたいな意味ですワンダフル素晴らしいとか上出来だとか最高だこれはダティ・ハリーの Go ahead make my day のような台詞になりますこれらを何度も言うのですが場面ごとに状況が違うため 統一した決めゼリフを字幕で作れなくて本当に苦労しましたさらに終盤キャメロン・ケ事ジが「It's m i l l e Time」と言いますこれはアメリカでは有名なミラービールのコマーシャルのフレーズなのですが本作にはミラービールがプロダクトプレイスメントで登場する流れから出てきます「リポビタンデーのファイト一発」みたいなフレーズというとわかりやすいかもしれません 建設業や林業などの労働者たちが一日の仕事を終えて、さあ、シャワーを浴びてビールを飲もう、といった感じで使われるフレーズで、何十年も使われ続けている有名なものです。キャメロン・ケイは、プロダクトプレスメントもあり、このフレーズを言います。このセリフの後、彼はエイリアン退治の最後の仕上げを目論んでいます。これの字幕が以前の役では、 君の頭に乾杯になっていました。これはカサブランカで有名な君の瞳に乾杯という字幕を連想させる楽屋落ち的な洒落た役にはなるのですが、ジャンル愛に満ちたフレッド・デッカー監督の頭にはないメロドラマを連想させてしまいます。字幕なしの英語版で見ている観客が全く連想しない作品を日本の観客は連想するというのは困ります。 ジャンル愛から外れた映画愛を見せるのは字幕翻訳家が監督と同じ立場で演出しているのと同じになってしまいますほとんどの人は気にしないだろうけれどプロダクトプレイスメントつながりも伝わるようにしたい悩んだ末字幕を作りました気の利いた役には全くなっていませんが監督の演出に沿う流れは維持したつもりですストーリーの流れの中では 重要ではないセリフなのに本当に悩みましたどんな役になっているかは本編を見てチェックしてみてください